どうかな？と思ったら、なんとスタジオドナさんのスタジオに来ていただいて、<笑>なんとこのあのマジックでも始まるんじゃないかなっていうような状況でありがとうございます。はいはい、ちなみにあれですかド？ドローンはやったことありますか？ないです。ないですね。じゃあ初めてで、はい、割れるかどうかの挑戦なんではい。お願いします。よろしくお願いします。 軽軽い、い本当に軽い説明すると、はいえっと、これ離陸するボタンは一回でピッと押します。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 そうそうそうそうそうそう。そう。もうまい、うまいうまいうまいうまい。いいですね。筋がい、はい。<笑>トルコの人はドローン操作がうまい。<笑>おあええー、早くない。い<笑>もうこっちあのカメラやった前に<笑>あ、あっちゃったじゃん。ナイスドローチャレンジ<笑>ち。ちょっと簡単すぎましたかな。セカンドドライヤー。<笑> s say, say no. o Go and のレーバーで回転させて赤を戻せばいい。ああわかりました。はい、じゃあ何秒で終わるかってみましょうか。せっかくだからね。ああはい、ま, まずこれスタートはいスタートして何秒で終わるかすごい本当初めてだと思えないぐらいの。 うまそうです よ, こっちだよで壁につくととね、<笑>割とね、割パニックするい、ね、<笑>し <笑><笑><笑>お皆ささんんんこんにちはよここんにちは今日幸男、はい、様、はい、ゆき様あ本日こちらに私たちに訪問に来ました。うん、今ちょっととさんと あのいろんな話会話をしてあのゆきおさん誰ですかどんなものやっているかちょっと紹介していきたいと思いますちょっと自己紹介で、はい、あの加藤元さんの情報をお願いします、はい、誰ですか加藤元ゆきおです、うん、はいはいえっ、ー、とまあ仕事というかビジネスは今日ドワンさんにご紹介したかったのはこちらですねちっちゃいドローンを使ってはい すすごく軽いグラム以下なんですねでこれで何をするかというと、こちらにある風船に当てて割る遊びを考案しました。これを広めておりますなるほど、はいバ。バロンバスターズ。Yes. バロンバスターズですね。ね、はい、名前はあのバロンド遊び。ユキオさん、はい、何歳ですか 44 歳, 44歳、はい、あの学校大学あの、うん、出身はこちらですねそうですね大学はここの近くにある神奈川大学という大学がありまして、はい、そこで工学部工学部電気工学大体 電, 電,、ねはい、いい電気のエンジニアですね、うんまあ、エンジニアになる方が多いはい学部です、ねはい、こちらあの 学校専門ののの専門の学校を卒業した後で何をしましたか、うんうん、どこでえー、っと、まあ、ベアリングって分かります分からないです、ねえー。分かりやすく言うと、UFO キャッチャーはあ、UFO キャッチャ ー, ャチャーはトルコにはありますあります、はい。UFO キャッチャーの上のレール。はい。レールを作ってる会社で営業をやって。 あなるほど2年ぐらいやって、えーっとまあ、自分で仕事をビジネスでやりたいなということで、はい、あの卒業してもうそれをやめてああ鍵屋さん6種目はい6種目を や, やりました1人であの、うん、それは車でお店を持たずにやってでそれも2年ぐらいそのさっきのレールのメーカーもは3年ぐらいで鍵屋さんは2年ぐらいをやって でお金を貯めてカナダ、のトロントあカナダトトロントに行きました、はいはい。いつ行きましたかそれは ?24 歳24歳の時、はいはいはい行って。そこではこでその、ね、カナダに行った時に自分のこう腕一本で生活費が稼げたら面白いなと思って行ったんですなるほど、はい。英語の練 習, 英語練習にもなりますし、海外の体験経験にもなりますし、そうそうそうそうなるほど。はいそれでえーと フロントに行ってで帰ってきてういたのがおもちゃの開発、うん、おもちゃ遠いですねはいアンパンマンとかってわかります分かる分か る, る子供がいるなので絶対必ずこのを作ったりとか、うん、はいこのおもちゃこれおもちゃなんですよこれおもちゃ何でしょうこれこれ何かな おボタンが上に、はい、白い箱上にボタンがいっぱいあって、はいはい、これ何ですか押すだけす押すと何か光ると思ってそうそうそうそう押すと気持ちいい押すと気持ちいいだけ<笑>だけ あ, あ例えばこれト ル, トルコの人はあのエアンドーレミファスラシードならないならない な, なったらいいねどう音は音は出る音は あ, あそう、うん、パチンパチンでもう今壊れちゃって音は出ないけど あ, あなるほど。うん あこれあ や, らやらないですか、あのパチンパチンってあの や, りやります、やります、子供の時はこれ、そうそうそうそう絞ってやったり、あれをね無限にできるあ、無限にできる無限プチプチっていうあ、はい、いろんな面白いものの発見者ですね、うん、発見する人。これのこういう構造、このシリコンのスイッチとタクトスイッチを組み合わせて音を出すって考えたのが僕で、組み合わせを考えるのが得意です、組み合わせ。 はいマッチングがなるほどあで、まあ、僕は組み合わせい考えるのが得意なので、はい、これですねこのドローンと風船割りを考えてはいこれ、うん、順番的に流れてきましたら、うんうん、このドローンと風船のこのアイディアは、うんうん、あのいつもうね今もう5年以上前にこれは考えてたんです5年以上前に考え て, ていはいで 考えていたけど、今そのセールスの仕事をしてて。えっと、おもちゃの開発をやってなかったので。まあ、アイデアあるけど。まあ、寝かしていたというか、何もしてなかったあ。ちょうど2年ぐらい前に。はい。あの弁理士さん、わかります。はい、弁理士さん。はい。話していたら、行けるんじゃないかと。特許。うん。で、特許を申請して。で。 やっぱりやってみると面白いの で, でやっぱりそのこうコンテンツ的にその日本だけじゃなくて世界も行けるっていうことで本腰を入れてなるほど作ったということですね。なるほど、はい、初めてこれを作った時は周りの身近な人の反応はどうでしたかか、うん、何やってるの、うん、とと家族です ね, そうとね友達とか、はい 僕はねあの、今までこれだけじゃなくてはいいろんな発明とか新しいことを始めることそればっかりやってるこれはもう日本だけなんですけど日本人ってあの電車とかバスで席譲らなくないですかはい譲らない妊婦さんいても席譲らないってこれトルコだと考えられますか あ, あると思います、うんうんうん、絶対どこの国でもそうだから でも僕はカナダに行った時はやっぱりあのおばあちゃんおじいちゃんおばあちゃんとか体の悪い人みんなすごい悪そうなお兄さんを譲ってたんですよねうんなるほど日本人はまあバスだとわりかし譲ってるけど私は譲らないんででも譲りたいんだけどシャイで言えない人もいるから譲りますっていうタグを作って譲ります<笑>場所譲りますタグそうそうそうこれ日本人だから<笑> あーなるほどそういう発明とかいろいろやってたわけですよ あ, あこれ面白いねあ の,、うん、あの譲りたいというタグを出てきましたら、うん、譲りたくないというタグも出てくると思いますそうそうそうそう私何も話しかけないでね私絶対譲りたくないよ そ, そ, そ, れで、OK、で<笑>それをねあの海外の人なら言うんだけど、うん、日本人は言わないですシャイだから、うん、なるほどなんかど言って断られたらどうしようってうん このアイディアを身近な人たちに言いましたら、反応はすごく良くて。ああ、またいいこと見つかりました。なるほど。これ、あのう、大体どんなパターンで進んでいましたの。ドローンでこのゲームをターゲット。は、ど、ど、誰向けですか、大体。ターゲットは。これ、大人も楽しめるんですけど、まあ、子供です。 子若若い人たち若者に、えー、と10歳10代10代と親一緒に遊んでし あ, あとは友達で遊んでいこれを作る時このことについて何かやる時、うん、この資格を取ってください、うん、これを投与してくださいこれの登録をしてくださいとかありますかそれかこれと遊びたい場合、うん、何か遊びたい人が資格とか、うん あのライセンスとかかあり、うん、必要ですか、ま、ず遊ぶ人はライセンスはいらないです。えー、とこのドローンが今、日本の法律で2 0 0ム以下で部屋の中で遊ぶ場合は何の免許もいらないです。ああ、なるほど。はい、おもちゃということで、はい、これを販売するとか、これを遊んでもらう時も、はいあのえー、ときもライセンスが必要はない。販売をする時は 的マークっていう、はい、マークを取らないといけないですね。発明する場合、あの作る場合はですね。うん、なるほど、はい。あとはまあビジネス上あの特許、特許だと商標、商標、はい、がまあ必要になるかなです、ねうんはい、このことやっているとき、うん、あの悩みとか、うん、面白いところとか、うん、面白いものとか、うん、あのあったありましたか？うん、やっぱりね。 自分はそのこれ作ることはやってる、作っその開発会社に。はい。生産は OK なんですね。で、あと、まあ、セールスもやってるので、これ、販売も OK だけど、これを世の中に広めること、これ、やり方はこ経験ないから、ああ、これは困りますよ、ね。何か、これ の, マ ー, ケティングのマーケティングですね。 発信力のある人にやってもらったりっていうのを発信していくこれが、まあ、まあやったことがないんでね、えー、トライアンドエラーでズドローンのこの企画でやりたい達成したい目的、はいえっとね、実はこれは、まあ、コミュニケーションもそうなんだけど今ゲームビデオゲームだとコミュニケーションはビデオオンライン上だけど これだとやっぱりあのリアルなコミュニケーションができるということと実はねこれ目的がありましてあそうです か, ですか想像力ってわかります想像力の育成なんですよあ想像力はいこれをイノベーションイマジネーションですねなんでかっていうとこれドローンとこ風船のこれ組み合わせものすごくシンプルなんで遊び方はこう無限に考えられるじゃないですか、はい、それをね子どもが考えて 家でで、ね、で自分で遊び方を作って欲しいんですよあそれのセットを作ってすすす、このセットを作って、子どもたちは簡単に購入して、うん、これを組み合わせて、建てて、うんうん、家の中でお父さん、お母さ ん,、うん、家族の中でちょっとこれ遊びましょうとか。いろんな遊び方を考えててやってもらいたいたと、うん、なるほど的です。これ遊びながら、ちょっとストレス発散にもなるし、うん、コミュニケーションにもなると。 今やっぱりこうゲームばっかりやってるとこの想像力がねやっぱりゲームって答えが決まってるので自分で新しいものを作るっていうその能力が低下してってるとうんだからやっぱりこういう組み合わせ発明って大体組み合わせじゃないですか、はい、それをこう考えてもらえるような遊びにしたいなと思ってですね日本だけですか海外でも何かこれを作りたいですか月にこのの風船の 量産品ができるので、まず日本から販売するんですけど、もちろん海外にも広めていきます。広めていきたいです。はいはい、あ、次何か企画しているあのやりたいイベントとか何かありますか、うん？これドローンについてこちらで見る人にもちょっと報告しましょうと思って、うんね、例えば三月どっかで試合とか。あ、えっと二月に。二月に。 2月11日、2月11日、はい、駒沢公園の住宅展示場ってってあ。住宅展示場。そこで一日体験。一、はい、日体験、はいで。なんと、まあ、それはね、えっと、子供と親子の参加なんですけど、風船が割れたらドローンがプレゼントされる。あ、まあ、すごいナイスす、ね。これ、プレゼントしてもいいものですか で, で, きますよできますかいいね、すごい。 だだけ1回割るだけ回すごい、はい、たくさんの人がやりたがりと思いますので、はいはい、すごい、はい、その次21日2月21日も「まごめ」っていう東京の東京マゴメ大 田, 大田区の展示場でまた同じようにああなるほど、はい、こういうあのイベントを定期的に参加して、うんうん、あの組み合わせして体験してるすごい。うん あの 2, 月2月11日と2月十一日、2月十1日、はい、下にリンクをあ貼って、場所を案内しておきます、このビデオの中で。一応、本当に体験してみたあの方の声なんですけれども、ものなのですごくあのおすすめです、本当に皆さんにすごくおすすめです。そ う, そう できましたいい、すごく喜んで、<笑>喜ぶのさ。はい、わ、やったねと、と、はいはい。爽快感がね。そう無理ですから。はい。本日来てくれて本当にありがとうございます。いろんなあの。日本の素晴らしいもの、うん、日本の文化伝統について、うん、そういうあの覇気について、うん。素晴らしいものを、こちらで海外にも国内にも。はい、あの発信していきたいので、多分。次いつどこで、それのあのイベントを。友達連れてきます。そう。 これをあの YouTube で生放送して、はい、トルコのワイン飲みながら、ね、<笑>やりねあのできますか？飲酒運転にならないんですねなな大丈夫、OK。大丈夫です。部屋の中。OK、ああわかりました。<笑><笑>はい、あの本日来てくれたありがとうございます。